まず、STM32WL の概要と付加価値を説明します。STM32WL は世界初のローラ無線変調対応システムオンチップで、超低消費電力マイコンの STM32L4 アーキテクチャと無線機能を同じシリコン台に搭載しています。ここで注目すべき機能についてご説明します。まず、本デバイスは複数の変調方式に対応可能で、 ローラ変調はもちろん GFSK、GMSK、BPSK にも対応します。ローラワンやシグフォックスなどの多様な標準化プロトコルに加えて独自プロトコルにも対応可能です。二つ目は長距離無線機能の実装により部品コストを大幅に削減でき、マイコンと無線トランシーバのデュアルチップアプローチから 単一のシリコンデバイスに移行できることです。三つ目は完全にオープンな形での提供です。エンドユーザーは様々なプロトコルの実装が可能で非常に汎用性が高いデバイスとなっています。もちろん IoT にも対応、他の STM32 製品同様のセキュリティ機能はチップに内蔵されています。タンパー検知機能、ファームウェア IP 保護機能、 AES256 ビットなどです。パッケージラインアップは QFN48、CSP59、BGA73 が用意されています。またすべての製品は10年の長期供給対象製品です。では、ローラワンを使用したマルチキャストのデモを実演します。小売店にいるとしましょう。3つの STM32WL を持つ2種類のグループがあり、 顧客のデバイスのサブグループを表しています。グループ A と B とします。各 STM32WL ボードは値札を示す電子ペーパーを搭載しており、グループ A は傘、B は本について複数の値札を示します。すべてローラワンでの通信が可能。実演でのローラワンフレーム、アップリンクとダウンリンクは商用の STM32F7 ベースの 開発ゲートウェイを通じて交換されます。ネットワーク側では、アクティリティ社のシングパークリライアブルマルチキャストサーバーで強化したシングパークスイートで全てを実行します。単独で価格を更新する専用グラフィックユーザーインターフェースにより、傘の価格を 20% 割引にすると、関連するグループの値札だけが更新されます。本も同じです。 50% 割引にしてみましょう。対応するタグだけが更新されます。同じネットワーク上であらゆるデバイスをグループに動的に関連付け、異なるグループを自由に更新できるのです。実用性に疑問があったかもしれませんが、このアクティリティ社のリモートサーバーを使用した STM32WL マイコンの実演により、 具体的な使用事例でのニーズを満たすことが分かります。この実演はマルチキャストに関するローラーアライアンスの推奨に準拠しています。最後にこの STM32WL マイコンの入手方法についてになります。ご質問やご購入は ST の販売代理店及びセールスオフィスへお問い合わせください。担当者が STM32WL マイコンの注文についてご案内します。また、ニュークレオボード、ソフトウェアツール、STM32WL マイコン専用、ローラワンスタックなどの当社のエコシステムもご案内できます。